えー、皆さんこんにちは、えー、久留米ふるさと大使に任命していただきましたクリエイターのパントビスコと申しますよろしくお願いいたします私はです、ねえー、いつも SNS でイラストだったり漫画だったりを書、あのー、く活動しているんですけどもその中で、えー、パントビスコの大使チャレンジというタグをつけて 全国の皆さんにこう自分がどういう思いで、久留米ふるさと大使になりたいかっていうことを伝えていったところ、無事にといいますか、久留米市さんのご厚意で、ふるさと大使に任命いただきましたので、えー、今日から頑張って楽しみながら、久留米の魅力を伝えていこうと思っております。先ほど、えー 申し上げました通り、私はあの、主にインスタグラムだったりとか、SNS を使って、あの、皆さんに物事を伝えることを得意としておりますので、特に SNS を駆使して、面白い、まあ、イラストだったりとか、わかりやすく伝える、あの、手段を考えながら、久留る市に、微力ですけども、貢献していければと思っております。